はい、会場の皆さんこんにちは。栃木県金沢市会場にいます桜木です。最後の演目となります。今日は、えー、皆さんも午前中からお気づきのことと思いますが、旗の応援を い, いっぱいいただいてます。踊りの応援もいただきました。午前中は市、えー、会やってる倉本地区に旗を応援いただきました。ありがとうございました。で、えー、午後は。えー 今回の主催者であります有役に旗を振ってもらいたいと思いますそして奥の方はですね、えー、福島県から南相馬、えー、七波展示竜前へのサッ、えー、ちゃんの昭治撮影参議院公演いただいてますので救世家竹内修…サッちゃんかよろしくお願いしますありがとうございます えー、桜吹雪、えー、今後の舞でお、えー、話したいと思いますこの後桜吹雪の方は、えー、4月23日皆さんの前でお会いされたのは4月23日の、えー、春日部の富士祭りとなりますその後は日立よさこういう祭りということで、ね、この後21日の日曜日に参上したいと思いますのでお時間取れましたらぜひ見に来てやってくださいよろしくお願いします精一杯演舞いたしますご静のほどよろしくお願いいたします見ていただくお客様にル よろしくお願いします皆で再び一つ空のもとに集い踊れる喜びを心にかみしめ精一杯演舞いたします夢叶う空へ構え p e a c OK <laughs>。 Do you stop? よ、治る。見ていただいたお客様に感謝の礼。ありがとうございました。